ニムロックです。 いつもご視聴いただきありがとうございます。本当にこんなゴミみたいなやつの動画見てもらって嬉しいです。はい、というわけでですね、今日は大阪市内のお店にやってきてるんですけれども、寝台 の, あの貞子の天デジが解禁日ですので、まあ、それ狙いで来たんですが、まあ、残念ながらちょっと抽選に漏れてしまって、リスクアップかなと思ってたんですけれども、高尾山から出てる北斗の剣のなんかあの、可愛いやつあるじゃないですか。あれがね、1台だけ空いてたんでね、それちょっと抑えることができたんで、そちらの方を売ってみたいと思います。デフォルメのねあ 可愛い感じのアニメっぽい北斗の拳はあの初めてなので、どういう風な動画になるかわからないんですけども、あの頑張りますんで、最後までご覧いただければと思います。はい、それでは早速行っていきたいと思います。おっす。 簡単に説明しますと SP タイプじゃなくて一種2種混合タイプですね、低確率状態498回転消化で時短128回の復 て, て導入日は8月の16日か、今日ですね、きょ金解禁ということで、全国で3000台ですか、割と少ないですね。 前回は V ストックタイプから1種2種混合タイプいったのということで、ゲンさんみたいに目玉スピードが速いっていうのが特徴ですね、まあぼにはまれば刺激満発で、それ以上も見込めるというような感じでございます、大当たり確率は通常時が 199.1 分の1で、ラッシュとって右打ちとですねこれで 2.28 分の1、つになればやっぱりすごいスピードですよね。 こっちの台昨日、118回も当たってるんで、こうなると、やっぱりも う, だもう誰にも止められない状態になりますから、それを目指して頑張るっていう形ですね、まあ、ラッシュの継続率は 90% ということなので、いかに継続させれるかが大勝ちの距離なんですね、まあ何はともあれ、最初は初当たりを引っ張って、そしてラッシュの方に突入させたいと思います。 ちなみにボーダーライン、現在調査中ということなんですけれども、まあ、このスペックなんで、そうですね、現金やったらやっぱり21以上は欲しいかなってところじゃないでしょうか、まあ、でも多分そんな台、なかなかないと思います、フソが結構、下の方にあるんで、強めに打ち出した方がいいかもしれません、台の調整によりますけど、球の流れ見て、右側で落ちるようやったら弱める、手前で落ちるようやったらちょっと強めるとかね、この辺加減して、ストローク調整してもらえればいいかなと思います。 やっぱ誰もにはずくないです、ま、ね。<laughs> 2, じゃあなんでえたんだよで当たるんんなあえっしゃー。 さ、まあ、今トイレでね、えー、ちょっと身を清めてきましたんでねこのファト当たりのラッシュどこまで行かせれるかまあでもすがやっぱ199分の1ってことあって当たりやすいですね、まあ、頑張りましょうよしナイスいきなり70センブオッケー多分これもう打ちっぱなしでいいんちゃうかなアタッカーのあれとか見ても打ちっぱなしで大丈夫かと思います さ、まあ、どこまで続かせれるかですね。継続率は 90% ということですので、大量出玉の獲得に期待したいと思います。<笑>これがさラウンドですね。 しかしすごい出玉の速度ですすごい爽快感がありますあっおなるほどアランドにかきあげってことかなありがとうございますもうすでにね投資分は回収できましたこれからがプラス行きですいやーでも 2.28 分のうち当てれるときバンバン当てれますねイエスアグスクスプリン 確定や<笑>おっいやー出玉が早い早いで、右打ちではです、ね、10ラウンド時短の割合が 20.4%、まあ、約8割が3ラウンドということですので、10ラウンド、いかに引けるかですね、これは剣士の10ラウンドを引きたい、10ラウンド。 っっととストックとかっていいてなああ V を狙えてなる間ほんの23発だけ止めてもありかもしれませんねああ10ラウンドではなかった。 ナイスオーケー、0ラウンド獲得です、うん、オーケー。 you 残念15回でで終了ですまあちょっとねベースがやっぱり18から19ぐらいしかないんできついんですけどとりあえず4000発浮いてるんでこの分はちょっと頑張りたいと思います。 であのさっきストローク強めの方がいいかもしれませんって言ったんですけど今日のこの自分の台は一番強く振る手前のところに落としたら球があのおとなしい速度になって一番いいやんばいになってるんで一番強く打たない方がいいかもしれないですねまあでも台により蹴りやと思います。ま フェですねままあまあんえ何っ かゃう俺とはまっち行く受け取ってこれが私の範囲よ答えて答えてる。 置いてから。<タッ><タッ><タッ><タッ> そんなわけで2回目のラッシュですが勝負どころですスルーだけはしないようにお願いします行きます。おわった。今日は 2.2 点目となるミス。やばいやばいやばいやば い, やば い, やばい。 ああまずいなるほど。うん 心臓に悪いね一緒一緒混合ですね<音声><音声><音声>あのこうなったら続かないですわー<音声><音声><音声><音声> 多、ま、分ね、2回は取かないっすよ。ね、ああこうなったらなんですね。いやこの見るったないじおお。おおそこれはラッキー、すごいラッキー。得た。ああオッケー。10ラウンド取ってました。ありがとうございます。まあ 20% ですからね。 高さよりはやっぱでかいですね。オッケー。これ燃えてる感じなんで十ラウンドかもしれないですね。 よくやったな。 ンアン<笑><た><笑><笑>コウボウが出てきてます。<笑> ハ<笑><笑>、えー、現在165ゲームですけれども引くぐらい回らなかったんでストロークを強めに調整しましたところ回り始めました回りムラが出始めたらストロークを変えるように心がけていただければと思います<笑> OMAYO!、No! No! No! No! No! 驚、ま、きとこの決勝勝勝て 初当たり3回で3回ともラッシュじゃないですかで時間帯的にも今日中にアップしようと思ったらこれラストなんであのちょっと自分で自分の気を正したいと思いますこいつでね隣のねおばあちゃんめっちゃ見てくるんでほんま第二対してやりたいんですけどちょっとさすがに恥ずかしくてできないでえいっさあお払いもしてきましたしこれ一発目がね突破するのが一番の難関なんで頑張りたいと思います 頼むぞうん、しよかったー、うん、ここですタイミングはオ、うん、し、スイブです o k o k い 動いたここをだベストナンバー12さ あ, あ始まりましたパチンコ伝承者龍拳 <笑>それでは今日も元気に実践したこトです<笑> 全部変ならなれ<笑> 八5 0 0円ぐらい使ってるんですけど実践終了ですお疲れ様でした いやー完全勝利ということでえ結果に大満足でございますがまあ何しろ回らないんでね今日は16日月曜日で平日でまあ今日から盆明け営業かなと思ってたんですけどもまあまあなかなか厳しい調整でしたねはい高尾山の北斗の拳2の199ということでしたが負感想としましてはまあたまたまねまぐれで本当にまあ今日は初当たりを何回かこの時間で弾けてるので非常に楽しく 実践することができましたただまあ今日がね多分そのスタンダードじゃないと思うんでやっぱハマる時平気でねータイまで連れて行かれるだろうしで右がね 2.28 分の1やからあかん時はほんまにもう単発とか2円とかそういう形に、まあ、大工の源さんみたいな形になると思うんでね。 だからまあ、あんまり過度にね、なんていうんやろ、大勝ちとかを意識せずに、まあまあ、あの10 19、20ぐらい回るんやったら、打とうかなみたいな感覚でいいんちゃうかなと思いますね、うんあれがもう21、22回るんやったらね、全突破、全然 OK やと思うんですけど、やっぱりね、基本的に回らなければ、抽選を受けれてない。 4円かかってますからすごい球が減る速度めちゃくちゃ速いんでねさすがにねあの状態ではちょっと出ないですね最初はなんかふざけてる感じなんかなと思ってたんですけどあの龍賢 の, のパチンコライター演出とかめちゃくちゃ笑けて本当にあの面白い出来やなと思いましたあとはねまあ今日はたまたまやと思うんですけどえっこんなんで当たんのみたいなのともねあのサクッと当たってくれたりいきなり全回転見れたり 本当にいいとこだらけでしたね。スロットのね。演出みたいなのもあって楽しかったですね。スイカは歴史連になるから、スイカは一応チャンスっていう感じチェリーがやっぱ激アツでしたね。その辺もあのスロットの北斗の拳をあの踏襲して面白い仕上がりになってたと思います。はい。 ちょっとね、バットのツッコミがね、あのうーんっていうところはあったんですが、あそこはちょっと関西弁で言って欲しかったなと思いますね。はいまあ、そんなこんなで、なんとか今日はね、寝台実践、ちょっと時間が変に粘ってしまったんで、今日上アップできるかなってとこですけども、はい、あのー帰って早速編集してお届けしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。お疲れ様でした。